気になる部位がお腹から下にあるよっていう方は今回の動画を行うことで全て解決できます私の書籍にも全部根本と原因の解決を書いてるんですが今回はその一部を動画で解説します原因は 腹横筋にあるんです。息を吐く力が弱くなることによって体幹が弱り骨盤が下がり支えるお尻の力が弱りお腹が出て足が太くなるんです。今回は全部立って行います。はじめの7秒3セットだけでもいいのでやっていくことで体型は劇的に変わっていきます。 足肩幅で立ちましょう手はお腹です手でお腹を押さえながらお腹も自分で引っ込めながら息を吐きましょう息吐きながら前かがみになってどんどん長引っ込めますそこから7秒目に体を起こして息を吸いましょうこれで腹横筋を鍛えますいきましょうスタート1234567お腹引っ詰めたまま 12345671234567はい OK ですそのまま今度は横ですいきましょう1234567反対 1234567反対1234567反対1234567もう一回ずちたい1234567 反対 1234567OK、OK、です次は片足立ちで同じようにお腹を引っ込めたら体を戻します次に足を入れ替えていきますいきましょう1234567反対1234567 123。4。5。6。7。反対。1。3。4。5。6。7。反対。1。2。3。4。5。6。7。反対1 2 3 5 6 7オッケーです。今ので骨盤が下がらないように体幹を鍛えることができました。 さらにお尻やももを変えたいよっていう人はお尻とももの境目を鍛えて骨盤を持ち上げる力がいります反り腰も猫背も大天使も内もも外ももも前ももも改善されていきます足を大きく開きましょうちょっと膝を曲げます辛い人は膝に手をついてできる人は手を離してこれで体を左右に動かしますいきましょうどぞ左右に体重移動 しっかり体をね横に動かすことで弱い中殿筋が鍛えられます床をしっかり踏んでくださいお腹をしっかり引っ込めながら息を長く吐きましょう上半身をね動かすことで負荷が変えられます OK! 少し膝を曲げる腰を丸めたら膝を伸ばす。という感じで。<笑>しっかりおへそに向けながら立ち上がります。<笑>浮いたらおへそに向けて膝を伸ばす。<笑><笑> 首腰が治ってきて、足が太くなりやすくなります。オッケー。今の腰を立てる感じを使いながら腰を回していきます。2周回したら反対です。あと、これねイキアミアラ。2周ですねイキアミアラ。 上がると、ね、お腹も引っ込んできますから<笑>オッケー体を上下に揺らしながら足を入れ替えますクックッグッと踏みながらあの息を、ね、長く吐きながらお腹引っ込めたままです自分のリズムでいいです大体ね3回から5回ぐらい床踏んで。 たまにも、ね、もの裏と腰触ってみてください硬くなってたらねばっちり床をしっかり踏んでオッケー次はお相撲さんの格好をしますこういう感じ前かがみで体重移動あと床はねしっかり持ち上げたままこれでね弱い中殿筋もも裏鍛えられてます 弱い筋肉使うと早くね鍛えられて代謝も上がりますんで、交互に負荷を変えるとね長持ちしますから運動苦手な方にもぴったり。OK。お腹引っ込めて腰丸めて足上げたままバランス取りましょう。片足でバランスをとります。手をね自由に使ってもいいです。意外とこういった方がねバランス取りたくなります。 肩をだるくなります。こっちの体ですね、うん。これでピタッとね、終わっていきましょう。足上げるとね、腰が丸まるので、お腹しっかり止めて。膝が関係ない。オッケー。反対も一緒です。肩がね、だるくはなるけど。 全然手を伸ばすす、ね。ととバランスが取れると思いますこれでもさらにバランス取れないよっていう人はね足の指をねギュッと力入れてくださいグーってやる感じバランスで一気に取れます、ね、そこでお腹を引っ込めますオッケー。頑張って OK 今のに加えて手をつけます 伸ばしている足の手を上に伸ばす途中で入れ替えますお腹をどんどん引っ込めて息がなきゃなったら吸って入れ替えるしっかり吐いて体をしっかり引き伸ばしてね。重力に負けないように体を引き上げましょう そしたらね、お腹もお尻も足も変わってきます。オッケー。少し膝曲げたままで、腰を丸めて、お腹を引っ込めて、息を長く吐きながら体を振ります。行きましょう。息吸うの一瞬。お腹どんどん引っ込みながらねじってねじって。筋膜をしっかり剥がしていきましょう。 体をひねるとね、縦ラインやね、横ラインができてきますから。OK。同じ足の幅でちょっと膝を曲げましょう。前かがみになったら膝を曲げ伸ばし。上半身の位置をたまにね変えながら曲げ伸ばしです。 きましょうスタートこれもねもちろんお腹を引っ込めたままでいろんな上半身の位置で膝を曲げ伸ばすもも裏お尻がね硬くなるとね逆に骨盤後傾とかねなる場合もあるんでとにかくね前むしろも柔らかくしておきましょう 左右に体重移動しながらかかとをお尻に上げる感じこれで前側をストレッチしますよと結構足の力を抜かないとお尻にタッチできないと思うんでしっかりね足の力を抜いて膝を曲げる感じで腰がねこうやって反れない 丸め の, の方がいいですお腹力入れつま、okay、先と足を開きましょうかかとを上げときますこのまま体をゆっくり下ろしてお腹引っ込めて引き伸ばして上がる見ながら真似してくださいあとこれもねお腹引っ込めながらふーっと引き伸ばして吸って吐く これぐらいのペースでしっかりねかかと上げたまま足の方を伸ばす感じで引き上げるおな引っ込みのまのです OK 今度はさらに足を開きます結構目いっぱい開きますこれでかかとを上げて揺れますラスト頑張りましょうかかと上げて揺れる できれば足首よりね膝が内側にくる感じももの裏の方とかね触ってみてくださいこ れ,、ね、れるあー効くあと少しです頑張っておばたっ込めたまま OK! いたやってみた方はグッドボタンやコメントで教えてください。